い <benim dividends> らしいもっとでっかい声で、ね、<需要 Givenfeed>できるかの3度上のハーモンド プレゼントしましょうかそれ Oh. I got sunshine on a cloud of h e n v e s cold n a e s t a n stand by me. Stand by me. I don't say it. I'm not a real person. I know exactly how I feel. Cause baby, baby, baby, I found you there a g a i I'm a e b o t t e b o i t t b t o e b i a l i e b of i t e bit a l l e b of a l e b of a i t t of a l i l e i t o t t of a l i t of a l i i t of a t i t of a l i bit o a l of t t e b of a e b i of a bit of a l e of l t e bit o a l e b o a l i t t l bit of a l of a l i b a l e b o of e e b e b e b i e b t f of a e 例えばこのメドレーすごく長くやってますけどこの他にあと3つもリズムブルースとか総理のメドレーを持っておりますそういうこと聞きたいと思いませんか<笑>仕事を組んなきゃダメ<笑>いい加減にしなさい<笑>と思うんですね何<笑>か皆さんの会社でも何でも結構ですちょっとツーザーヒルを呼んで R&B やらせようよというそういう運動が盛り上がりましたらばぜひ私に連絡をいただきたいと思います皆様の連絡本当に心からお待ちしております本日はどうもありがとうございましたまたお会いしましょう